皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。今週のエピソード依頼帳にバトエンがありましたので、先週に引き続き、忘れないうちに言っておきます。結果が出る前に右上のドラキーでネタバレされるの、本当にどうにかなりませんかね。提案広場に投げてみようかと思えるくらいです。今日の魔法の迷宮フィーバーは、エビル・プリストカードでした。 最新のコインボスのカードが出てしまったわけで明日はどうなるんでしょうかそして今週の達人クエストの宝珠ガチャのお時間がやってまいりました今週も大当たりだったのではないでしょうかもしかしたらまだ持っていない宝珠が出やすくなるとかいう補正があったりするんでしょうかというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました